会場の皆様こんにちは今年の夏も高知原宿と駆け抜けてまいりましたそしてここ横浜でも元気いっぱい踊ってまいりますので声援そしてお手拍子よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします<笑>それではまいります おーいいよーよっちょろいっちょろ 20 up, 20! 会場の皆様に、ぜひ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。東京いわさこチームサマーチッパーの皆さんでした。大きな拍手お願いします。